重要となおおこれが例の「悪魔の力からみにつく」 うん。 そういえば、俺って足ないよな。あはい。それでは早速、えー、インストールして終わったんで使、使ってみましょう。えー、っとイメージとしては、えー、っとこのベルトに、えー、5トラッカーをね結束バンドで取り付けて使うことになっております。えー、前側の方に腹側のの方方にに腹 受けてこれでいいのかな多分いや、多分いいとは思うんだけどさ。まずは、えー、バイブトラッカーの電源を入れましょう、えー。まずはアバターを切り替える必要があるらしいです、えー。アバターの切り替えをしてみましょう。とりあえずね、アンリットにしましょう。すると、どうやらアバターがキーキーになって動作が。 しなくなくるみたいですですると下の方を見るとおおなんとそうこの丸い玉のようなもの見えるかな丸い玉のようなものが突然現れますこの丸い玉をうわ、ん、どんどん飛んでいくどうなってんだおあーあああ丸いボールが遠くのああ あー一体どこへこの地でしょで位置の調整を完了しましたらああああボールどこ行くねん<笑>あ あ, ーーこねんあーでこれで完了らしいですうまくトラッキングできてんのかなちょょっと実際に見てみましょうか はい、というわけで腰トラの状態腰だけトラッカーをつけてトラッキングができている状態になりましたさてこれでどうい か, どういかがでしょうかねなんかちょっとだけ自然になったような気がしない首もさほら首だけ動くようになったし。 ちょっとだけ機敏に動けるようになったんじゃないかなさすが悪魔の力動きがさらに自然になりましたがトラッキングが乱れるとねもの す, すごいことになるのは事実、ね、いくらか操り方には訓練が必要かもしれませんシャボン玉の分他の人よりは楽なのかな